毎日毎日、いや、うまくいかねえって思いながら寝るというのが続いてたんだけど、何俺ってずっと思いながら、かかっていって毎日やることもないんで、ふらふらしてましたし、うーん、逆に伊沢さん、そのうまくいってるときに注意してることってありますよ、ね。はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチーです。ということで、1年ぶりに再会となりました。はい、自己紹介を。あはい、かまどすいガッツ合<笑>これでいい、これでいい。お願いします。はいどうも、ロープのイル研修の伊沢です。 よろしくお願いします。おますお久しぶりです。結構あってはねいるんだけど、動画を撮るの、ねね、久しぶりですね。この石ね怒涛だったと思うんですよ。外から見てると、はい。やっぱりそれっていい時もあれば、はい、悪い時もあるわけで、はい、伊沢さんってでも我が道をこうガって行ける。 タイプな感じがするんですけど、はい、実際どうですか？まあ結構やっぱ僕は浮き沈みは激しくて、まあただ単純にあのあんまツイッターとかにつぶやかないだ け, ですけどそうですよ、ね、はい。はい 外に出さないけど、まあ、内面的には全然落ち込んでてそれこそあの、この1年間で大学院行ってそれこそ研究者になりたかったのが、はい、渋滞してクイズノックってという会社を作り、うん、で、まあ、テレビのお仕事も増えたんですけど慣れないことたくさんやって、うん、だからなんだろう2回ぐらい結構がっつり落ち込んでる時期があって渋滞するかどうかみたいな、ね、クイズノックに行くのか研究者になるのかとか、うん、あとは大学院に居続けるのかもうこれでパッツリ行くのかみたいなのを悩んだ時期もあって、うん、で あとやっぱテレビとか、まあ、YouTube の仕事を本格的にやっていく上でうまくいかんなと、はい、僕がコミュニケーションのほうに入っていけないなみたいな時期があってその二つは結構悩みが激しかった一か月ぐらいねみたいな あ, ーあー結構長いですねそうもう本当に一日ずっとああ毎日うまくいかないなーとか、うん、ずーっと思って、まあ、何やっててもちょっとまあそれがよぎるみたいな時期がありましたね、うんうん ククイズノック立ち上げたじゃないですか、うん、会社として、はい、すごい決断だったと思うんですけどあの動画を拝見した時に、はい、ああすげえ腹くくったなって思ったんですよ。で多分あの動画撮ってる時はもちろんもうそれを決めた後と、うん、からなですけど で, す、ね、でもそこまでに至るまでいろんなものが。 いろんなものが表情出てるな。はい。やっぱりいやありがとうございます。そう。そうな で, うなんで読んでいただければはいってさん大変だっと思うんですけど。<笑><笑>なんかえ、はい、これすごい気持ち悪い話なんですけど、はい、見ててちょっと涙出てたんですよ。いやて嬉しいですね。ありがとうございます。なんか大変だったろうな。なんかさ大変ですちょっと安いんですけどね。<笑>い や, いやでもそう大変という言葉が多分一番適切なのかなと思って。<笑> ああのー、まあ、それこそ僕だけの決断じゃないけど、ね、仲間もいて、はい、みんなでどうするかって決断だったし、うんうん、そこに僕のキャリアの話もかぶってきちゃって、うんうん、で自分でやりたいこともあるし、はい、で、どうしようかって思った時に、うんうん、でも正直そこに諦めが入ったとか、うんうん、研究者やりたかったけど、はい、向いてないなっていうやりたかった、ね、仕事が自分に向いてない自分よりできる人がいっぱいいるなって思った時の、うんうん、それを認めなきゃいけない っていう感覚は結構きつくてあーそっちもあるんで、ね、そ う, そうですね。でそこにまあクイズノックとなるとクイズノックだけどクイズノックをまあ会社にするなら医療社会的に背負わなきゃいけないものもあったりとかもともとその企業とかのタイプじゃないのでもともと方向性が余計に悩みはしたんですけど、うん、やっぱ会社を作るっていうのは覚悟っていうか、うん、みんなに覚悟を見せなきゃなって俺が下がらねえぞと、うん、クイズノック続けていかなきゃいけないから下がらねえぞって覚悟を見せたいっていうのが一番ありましたし。はい あとはやっぱそのキャリアの面は純粋にすげえやついっぱいいたからこの人たちの方がいいなというのは思ったのでこはまあ諦めとと覚悟でしたねなんかそのハイチさんのオリジナリティというかそのハイチさんハイチさんたらしめてるのはそれこそ公そ教育と YouTube をっていう自分が叶えたいこう野望が一個あったからこそ。 林 さ, さんたる<笑>ところだと思うしそれに立ち返ったからこそ今続けてらっしゃると思うので、うんはい、それこそ僕もやっぱり「あのクイズノックで実現したいのは「楽しいから始まる学び」っていうのをずっと言ってて、うんうんはい、それを実現するってことがやりたいと思ったからこそ会社にしたというのもあって、うんうん、こう一つ何かこう自分の中での。 こう柱になるような言葉が一個あるだけでそれにすがればそれさえあれば自分でいられると僕は思うのでそれがやっぱ良かったのかもしれないそれこ そ, その会社についていろいろ勉強してきた時に、はい、多くの会社は「やっぱクレドって言われるんですけど会社の理念を持ってて、はい、その理念に最終的には返ってくると何か迷った時は必ず理念に返ってから考えるみたいなことをしてるのでそれ会社でも個人でも同じだなと。 1個帰る場所が自分の中に1個だけでもあれば、うん、それ基準に全部判断できるしっていうのはあるかもしれないですそっかそれいいっすねで最終的に僕もやっぱそこに帰ってきて自分がやりたいこと自分に向いてることなんだろうと思った時にじゃあ楽しいから始まる学びだなと思ってじゃあクイズノックじゃんてクイズノックやるしかないよって思いましたそれいいっすねそれ子どもたちっすね そんな気が し, ましただからハイチさんのその前よりも本当そういうところなのかなと思ったしそれが多分ハイチさんをハイチさん楽しめてるオリジナルな部分なのかなと思うので<笑>いや嬉しいですね、さんいやん当そうだと思いますね活動内容はまさにその言葉に集約されてる気がしましたねそうですね、はい、なんか忙しかったりとかうま、はい、くいかない時うまくいかない時って本当うまくいかないからそういうことうまくいかんす、ね、ですよね、はい、でそうするとやっぱりいろいろ邪念雑念が入ってきて で、分からなくなるんですね。やぼやけちゃって、ね、パニックになりましそう、長いパニックになります、ね。ょう、もうな ん, で<笑>うぬなんか真っ暗いみたいに飛んでる中にずっと居続ける感じになっちゃって、ね、でも今、矢沢さんおっしゃったように、結局、戻るとこってシンプルなんですよね、そうです、ね、最初の部分で、うん、その、なんか、理念じゃない、理念ってちょっと硬くなっちゃうかもしれないですけど、はいね、一つだけ基準を持っていると、そこに帰ってこられるかもしれないですね。うんうん 伊さん悩ん悩だ時はやっぱそそこですか大事なのはそうですすかうね、ただ難しいの悩んだ時にそこに帰ろうって思えなくなっちゃう、はい、長いパニックなん で, そうなんですよ、ね、1か月単位のパニックなんで、はい、自分の中でやばいなとはなんとなく思ってるけど何がやばいかとかって分析できなくなるんですよねそれこそ本当夏休みの宿題終わってないとか、はい、あの学校マジで行きたくないとかの時って長いパニックだから分かんないたですよ、はいうーんただ 僕が25年生きてきて思ったのは、はい、いずれは抜けるなっていうパニックから、はい、それは自分で抜けることはできないんだけど何かしら時が経った時に、はい、気づいたらあー抜けてたってい う, う, もうこの間までちょうどそんな感じで、はい、毎日毎日いやうまくいかねえって思いながら寝るというのが続いてたんだけどだんだんうまくいかねえと思う頻度が減ってきて最終的にあ最近そう思ってないな。 ういうふうに後から自分で気づくみたいなことがあってあだから正直僕は耐えるしかないって感じはしちゃっていてでも耐えるしかないって言葉はきついんですよ ね,、まあ、すね自分に言い聞かせるのもきついので。ってなった時にただ終わりがあるということだけは知っておくだけですごく希望にはなるかな確かに あれですよね、きっと悩んで、うん、その終わりがあった経験あいつか終わるんだっていう経験がうちらあるから余計にそう思えるとかありますねそうそうそう逆に言えば若い子はより厳しいってこと、ね、そうですよねだから逆に言えばなんかやばい時も、うん、あこれは長いパニックなのかもしれないと思う、うん、そこが自分の普通だと思わない方がいいかもしれない、ね、ああなるほどなるほど そのーそれが普通だと思っちゃうと、うん、そんな自分てってなっちゃう、うん、しかもそれが永遠に続くってい、ね、う, そ, うそれが普通常じゃないんだよっていう、うん、通常はもっとハッピーなんだよっていうのを思っていった方がいいかもしれないですね 中学生の頃とかクイズやってましたけど、うん、クイズやってる友達なんて全然いないからう学校の中で自分のアイデンティティって何ってなってたしうーんで20 歳, 20歳の頃一人暮らし始めた頃も大学に、うん。 単単取取っってて、てり切ってたん大学に行く用事そんななくて、はい、ずっとサークルだけやってたんですけど、はい、サークルギター弾いてたんですけど全然うまくならなくて「うーん何俺?」ってずっと思いながらか、はい、いってて毎日やることもないんでふらふらしてましたしうーんそのなんとなく薄ぼんやりとした不安、はい、にずーっとこ押さえつけられてる感じっていうのは何度かありましたーあーすっげえ分かるなな、はい、<笑>何なんだろうってただ毎日進んでいくしかないってい う, うん 時間は止まんないんで す, よ、ねですね、結局ずっと寝たら朝はやってくるし、うん、でも何も解決してないんですよねモヤモヤは晴れないしっていうねでもそういう体験はやっぱあるもんだなていうん、で抜けられはしたと、うん、ポジティブに抜けたわけじゃないけど、うん、終わりはした と, とりあえず、うん、ということだけは俺は言えるかなと思います、うんうん、今ってちょっと内的要因じゃないですか自分の中の、はい、で、うん、やっぱりこう学生の中でちょっと外的要因というかあ ま,、ねあまあ、まあいじめとかも多分そういうものあると思うんですけど、うん でもそれ も,、まあ、もちろんねこういつか終わるっていうのは、うん、今そのいじめに苦しんでいる子にとってみたらちょっと何 の, 何の助ければならないんですけ ど, なな で, すけど、ね、でも伊沢さんが言ってくれたそのいつか終わるっていうのはすごく思っててほしいなって個人的にはそう思っ て, ていて、ねまあ、自分も中2の時からいじめ始まってやっぱ中3卒業した時には亡くなったんですよね、うん、まあ学校変わるっていうスタイミングでしたけど、うん、なんとなく悩んでたりとか誰かのせいで悩んでたりとかする人もい いつかその悩み時期は終わることは忘れないでほしいなそう、ね、と思いますね終わりあることだけは確かでただいつ終わるかわからないっていうのはめちゃくちゃきついと思うんですけど、うんうん、そうなんですよ、ね、逆に言えば何だろう事実に誠実であるなら逆に言えば僕はそれしか言えないなと思っていて、うんうん、そうですね、うん、でも一生は続かないですよねそうですね、うん、人が 置かれてる状況は本当さまざなので、うん、僕から言えることはそれだけではある。それが力不足で申し訳ないですけど、うん。いやいやいや、でも。うん、それだなっていう感じがしますね。そうですね逆に、はい、うまくいってる時期もずっと続かない。んですよえ、ね、そう間違いないです。そうなんですよ、本当にそう。でも、常にいつか何かは終わるなって思ってない時、ね。調子いい時も調子悪い時も。うん、あの、うまくいってる時。 危ないっすよねいやうまくいってる時は周り見えなくなってるから、はい、うまくいってるように思えることもたくさんあるのでうそういう時に人を傷つけてしまったりとか本当にするしそうですねそういう経験もたくさんしてきたんでうんなのでやっぱ本当に自分が今どうなっているのか自分の状況が通常じゃないかもしれないというのは常に思っていたいですよね逆に岩沢さんうまくいってる時に注意してることってありますよ、ねもう 言葉、一番言葉ですね、うん、自分の中から外に出る唯一のもの言葉なので、うん、その自分の過信満信とかが常に出るんですよね、はい、言葉、うん、どんだけ気をつけてても出るんですけど、うん、それでもやってしまうので、はい、言葉遣いいだけけは本当に気をつけたいなと、うんうん、大事ですよねそれが他人に判断される自分だし、うん、で、他人に理解してもらえる自分だし、うん、だから。 言葉というのは最大の自分を守ってくれる武器でもあり、はい、自分を貶める罠でもあるので一度走ってしまったら帰ってこないんです ね, 帰 っ, ですね帰ってこないですからねマジで帰ってこねえなと思った経験はたくさんあります、ね、<笑>言葉遣いね<笑> そうですねえー、本当に気をつけてるも営業マンの時の上司にそれ言われて、はい、でその上司に言われたことが二つあって一、はい、つがその、まあ、言葉遣いと態度ですよね、はい、うまくいってる時はそういった大変な態度になるから意識しててもなるから、はい、っていうこととあとはうまくいってる時ほど練習しろって言われたんですよあそうかもしれないそうですねでうまくいってる時期は余裕が出るからこそその余裕をちゃんと自分を高めるために使います。そうですね、はい、うまくいってない時期はそんな余裕すらないからそうですね だ貯金を作作れるだけ作っておきたいうんそうです ね, そ, ですね そ, ですそこで貯金作 っ, 作っておかないと多分こうなるきっかけがすぐ来ちゃう、はい、そうなんですよね落ちていきやすいなんかうまくいっている時にちゃんとこう準備貯金を作っておくとどうせうまくいかなくなるんですけど、うん、なった時に戻りやすいんですよね、うん、あそうですね落ち込んでいる時期は少なく済むと、はい、なっているのでうまくいっている時期にその練習しろってのはすごくいいことだっすよね<笑>そうもうまさにそうだなと思ってだからどしかられながらめっちゃ取り言われてる、まあ、うです<笑>でも当時まだ22歳だったんで分からなかったんですよ、はい、自分 何言ってんだみたいな<笑>でもやっぱり年を取るにつれてすごい刺さるんですよねそれがそ で,、ね、でもそういう言葉なんかがもらえるのっていいですね感謝しかないですね後、まあ、から聞いてくるから余計に、うん、そうなんですよね<笑>それこそ本当にあの怒ってもらえる叱ってもらえるという経験はとっても貴重だなと思いますそうですね、はい、だんだん い, いなくなりますすよねいやそそううだと思いますそうなんですよね まあただ、それがね適切なのかどうかというのは怒られると本人は分からないから難し い, い<笑>そうですね、うん、理不尽なのもたくさんありますからねそうですねこれは難しい、まあ、自分の肉親、まあ、とか、まあ、友達とか分からないですけどに反面教師って思うことあると思うんですよねこうなりたくはないなっていうでそれってすごく大事にしてほしくってもちろんそれでそこに嫌がらせをされることもあるかもしれないですけど、うん、でも あ、こういうふうに言うと人は傷つくんだって実体験をしてたらそれをすることはないと思うんですよね。まあ、ねなのでそれもやっぱり大事にししてほいいなとは思いますすねねそうです、ね、やっぱり自分の中に判断基準を持ってるのが一番強いと思うので、うんうんうん、予想の価値観、自分の外側の価値観っていうのはすごい変わりやすくて、はい、それこそこの人がこう言ってたからとか、うんうんまあ、お金がもう か, かるから将来役に立つからみたいなのってやっぱ全部自分の外の価値観で、はい、それはめちゃくちゃ変わってくるんですよね。うんうん、そここに寄りどろを置いてると 結局それが変わっちゃったときに自分で物が良くない っ,、うんうん、って中で自分の中に価値観を作るっていうのはとっても大事だなと思いますね。うんうん、さっきのあれですね。自分の中に理念を作るとか似てますよね。ねっ帰ってくる場所は自分のとこしかないなっていうのがあるので、うんうん、だからその自分の中の基準で人を判断できれば、うんうん、ちゃんとその見抜くことができるの、うんうん。で責任も自分にあるし。 そうですね最後は自分で責任取れるからそうです、ね、っていう の, いい人のせいには、でできないんですよね結 局, 結局のところが、どれだけやっても、最後は自分のせい、うん、しょうがない、うん、自信を持てなかったりする子、やっぱりすごく多かったりとかして、うん、なかなかこう自分の中にある判断基準とかも、これでいいのかなって思うこともあるとは思いとよりそうです。よね、はい なると思うんですけど、でもやっぱりそれはそ れ, それはあなた自身で間違ってないから、うん、そこは大事にしてほしいなってそうですね、うん、すごく思います、ね、唯一やっぱきあのさっき言ったことの例外を挙げるとすれば、はい、他人から加害された時ですね、うんうん、他人から何か嫌がらせを受けた時は自分は悪くないで す,、はいはい、そうですね基本的に、うん、もうそれはしょうがないですそれは相手は悪いです、うん、とそれは基本的に人を傷つけるのはい、傷つけられた側ではなくて傷つけた側が悪いので傷つけてはいけないですからね、うん はい、はい、伊沢さんと今回ね、こういう話をさせてもらうって、事前に会でちょっとね、過、はい、させてもらったんですけど、はい、やっぱ伊沢さん、素敵っすねいや、でも、やっぱその、やってると難しさというのは非常に感じますね、<笑>うんうんうん、自分の中で、こう、何か僕が放った一言が、はい、その当てはまらないケースに入ってしまったりとか、うんうん、自分が意図してないことっていうのはたくさんあるので、そうですね難しいし。 うん、難しいなと思いますだからこそ先向かっていかなきゃいけないんですけど自分伊沢さんがこうお話しするときにすごい好きだなって思ってる、うん、昔から思ったことがあって、はい、伊沢さんって喋ってるときに嘘をついてらっしゃらないすごい感じるんですよいえいえすこの人はこうどんな意見であっても本心でその時に自分がしゃべれることをちゃんとしゃべるっていうのをすごく感じるんですねいえいえありがとうございますだからここそちょっと本当に今う、ね、うういう話ってて結構どうしても 角が立つというか、うん、人によってはえって思う人 も, どうしても出てくる話題なんですけど、はい、でもやっぱりだからこそ伊沢さんにすごい話してほしかったの、はい、で本当にだからこそ僕がなんかストレートな物言いができなかったところていうのもたくさんあるんですけど。はい まあ、出せる限界かなという感じで、ね、それが今の伊沢さんが思ってるこう表現できることだと思うので、はい、そうですねそれで満足していただける人がいるなら嬉しいなという、はい、すごくそれで何かお話してくれる方、はい、絶対いると思うのでそうですね、はい、ありがたいですそ う, そうであったら嬉しいですね、うん、うまくいかないことなんていうまくいったこと以上にあるわけで、うん、でもまあそれがこう生きたとは言わないけどそういうこともあったから、はい、あったから結局今の自分にたどり着いているのは間違いないのではい っていうふうに思える時がいつか来るといいなって感じですかね。ありがとうございます。うん、難しいっすね。いやー。やー伊沢さんばっかりは。伊沢さんやっぱ素敵っすね。い や, いや、いやでもすげえ今頭を回してはいましたね。<笑>全然カメラ目線になれなくて。<笑><笑>